皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2月7日。ここに、312個の龍の鱗の破片があります。ついに300個集まりましたので、いよいよ王女の愛の合成ができます。去年のクリスマスイベントだったかで、最初の1個をプレゼントされたのが、本当にありがたいです。合成でつけられる効果はご覧の3つですが、一番ついてほしい効果は、やはりレアドロップ率 1.1 倍です。 他のののつは、は専用の香水を使えばいいのではといででとう話ですね。あとは合成するときにラッキー合成が起こってくれると本当に助かります。緊張の瞬間です。ドキドキしますね。破片300個がかかってますからね。お願いしますリーネ様。